速報です。2021年1月11日の夜に発表された DJI FPV GOGLE V2 について、えー、情報を、えー、まとめていきたいと思います。それでは行きましょう。今日はですね、もう本当に突然発表されました。えー、今までも噂がいろいろ出てたんですが、ついに やっと DJI FPV ゴーグルのバージョン2ですね。が発表されました。このチャンネルではですね、こういった FPV ドローンや DJI などに関する情報を今後も動画で発信していこうと思いますので、見たい方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、それでは DJI FPV ゴーグルを見ていこうと思います。で、情報を見る際にですね、 日本のウェブサイトだと表示されないことがあるので。 えー、そういった場合にどうやったら海外の情報を見られるかっていうのを先に説明したいと思いますはいまずは、えー、DJI のページに行ってもらうと多分こんな感じでウェブサイトが出てくると思いますで普通だったらですねこの一般向けの中に、えー、DJI FPV っていう項目があるんですが日本のサイトだと出てこないので一番下まで行ってもらってこの球技のマークを押してえー、っと適当に例えば 英語 English を選ぶとこういった感じで、えー、他の国のウェブサイトに飛ぶことができますここから、えー、DJI FPV シリーズの中の DJI FPV システムから、えー、情報を見ることができますで今回の、えー、V2 は、えー、Buy Now、えー、から DJI Digital FPV システムを乗ってもらってからこちらになりますね DJI FPV ゴーグル V2 ですバット見全然この元々のやつと変わらないんですが えー、まあちょっとしたところが変わってたりして、えー、まあ面白いと思うので、最後までぜひご覧ください。今日は、比較 V2 に関する噂、僕の感想について紹介していきます。バージョン1。一番最初に出てたゴーグルとの比較から行っていきたいと思います。えー、バージョン1はですね、2019年の夏頃に発売されました。それからもう2年弱になりますね。 粘着で、えー、新しい工具が出てきましたね。で、見た感じ、さっきのでもわかると思うんですけど、外観は同じですね。見た感じは。で、えっ、ー、と、入力端子。例えば、USB-C だったりとか、こちらですね。これよく見てもらうとわかるんですけど、SD カードのスロット、そして USB-C。 そして、えー、電源とこれは入力ですねあのアナログの受信機とかつける時に使うところですっていう入力端子は全く今までと変わっていないので今まで 発, 発売されたアナログのモジュールのアダプターだったりパッチアンテナをゴーグルの目の前にここにつける、えー、部品があったりするんですけどそういったものは全く同じように使えるみたいです V1 から V2 にアップデートされたものを紹介したいと思います意外とアップデートされたのは えっと、少しだけかもしれません。画面は変わっていませんが、リフレッシュレート、1秒間に何回画面を変えるか。えっと、この動画で言うと、1秒間に30フレームあるんですけど、DJI の Google V2 は、もともと 120Hz、1秒間に120回画面が変わってたんですけど、それが144回までになりました。でそして解像度なんですが、 えっ、ー、と、画面の解像度は変わってないんですけど、低遅延モードと高品質モードっていうのが、えっ、ー、と、通信するときにあって、そちらのフレームレートで 720p だったものが 810p になりました。少し高画質になりました。そして次が周波数ですね。使える周波数が増えました。2.4GHz の周波数に DJI FPV ゴーグル V2 には対応しています。 でも、AI ユニットでは 2.4GHz の周波数帯はサポートされていないので、この 2.4GHz が 何, 何の用途に今後使われていくかっていうのはまだわかりませんね。そして、入力電源です。ゴーグルに入力するバッテリーをつけて、電源をつけるための入力ですね。の電圧が変わりました。最大入力電圧が 17V だったのが、 26V になりましたこのことによって今までは4セルまでしか使えなかったところが6セルのドローン用のバッテリーまで一緒に使うことができるようになりました入力電源についてはこちらの公式のウェブサイトを見たんですがインプットインプットとやっても出てこなかったので詳しくは分かりませんが海外の動画で実際に手にしてレビューしているものがあったんですが その中では6セルまでに対応したっていうことが言われていました。そして、専用の電池が今回は付属するようになりました。DJI FPV ゴーグルバッテリーっていう名前です。1800mAh で110分、最大110分の飛行ができるみたいです。 今までは、えー、ケーブルしか付いてこなかったのでバッテリーを実際につなぐ必要があったんですが今回からもう別のバッテリーを購入することもなくというゴーグルを使用することができますこれについてちょっとジョシュア・バードウェルさんが面白いことを言ってたんですが今噂さされている DJI FPV ドローンですねで使われるバッテリー DJI FPV ドローンは今 FPV をやってる人たちよりもドローンとか をしたい方向けに発売されれるると思われるのでそういった人たちにまた違うバッテリーを用意させてゴーグルにつけるっていうのはまあ大変だと思うのでそこを考慮して、えー、バッテリーを付属したんじゃないかなと言っていましたじゃあ次に値段ですね値段は、えー、これはアメリカのサイトで見た値段なんですが、えー、V1 一番 初めに出たゴーグルは 529US ドルでした。それが V2 だと 579US ドルになりました。50ドル高くなってますね。まあいろいろアップデートされたりバッテリーが付いたりしてて、まあ、その分の50ドルだと思います。それではこの DJI FPV ゴーグルのに関する噂について紹介していきたいと思います。まあ、主な情報源っていうのはジョシュアバードウェルさんの動画になります。 その動画は概要欄に貼っておくので、まあ、よく見たいって方はそちらから見てみてくださいまず最初 HDMI アウトプットですね今まで DJI のデジタルシステムを外部に出力するためには DJI スマートコントローラーっていうまた違う機器が必要でしたそれが あ, あると、えー、映像を外に出力することができましたなんですがそれをわざわざコントロールするためじゃなくて 映像を出すために買うののよくでできてないのでそこでジョシュア・バードレスさんの噂なんですけど、えー、と USB をゴーグルにつない で, でその反対側を多分スマホに繋いで映像を送ることができるようになるみたいなことを言ってましたこれは実際起きるか分かんないんですけどすごい魅力的ですよね DJI のスマートコントローラーを買わずに、えー、スマホだけで映像を見ることができる まあそんなことができたらもう今までスマートコントローラーを買ってきた人がたちが、の立場がないですよね。でもそれができるのが楽しみですね。でもその機能が V2 だけなのか、それとも今までのゴーグルにもできるのかっていうのはまだ分かってないので、すごい気になりますね。そしてもう一つの噂、2.4GHz です。2.4GHz が今まではのゴーグルではサポートされてなかったんですけど、 今回からはサポートされていて、まあ、この周波数を使って、もしかしたら映像を出力する機器が出るのかも、みたいな噂があったり、この周波数を使って、今噂されてる DJI FPV ドローンとの何か互換性があるんじゃないかなっていう噂がありますね。まあ、これもとっても楽しみになります。そして最後、V1 のアップデート。で今後ですね、えーと、バージョン1っていうのは、えー、ともう生産されてなくて、 販売もされなくなるんですけどジョシュア・バードウェルさんによると今後も V1 のファームウェアアップデートもされていくらしいので今後もちゃんと使用することができるみたいです最後の噂は DJI の FPV ドローン今噂されてるやつに V2 今紹介している V2 しか 対応ししてななないいいかもしれないみたいな噂がありますそれでもしそれが正しいとすると DJIFPV ゴーグルっていうのはあのもう使えないっていうことになっちゃうのでそれはちょっとやめてほしいなって思いますはい最後に僕の感想ですえっ、ー、とすごいなんワクワクするような噂がたくさんあって一番僕がワクワクしたのは映像をスマホででで見るるここととができるっていうことですそれを早く見てみたいですね 今後も DJI のアップデートに期待ですね今回の情報源は概要欄に貼っておきますので見たい方はぜひこちらから見てみてください今後もこういう動画を出していくので見たい方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ